はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、鈴木愛理さんのディスタンスという曲のね、リアクション動画を撮っていきたいと思います。初めにお伝えするんですけれども、今回はね、ちょっと初見じゃないんですよ。はい。で、なんで初見じゃないのっていうことを言いますと、今回その鈴木愛理さんで知った経緯が、その SNS だったんですよ。 はい。で、やっぱりその、僕自身、モーニング娘さんだったり、フォローしてるんで、日々の、あのー、投稿っていうのを見るんですけど、その中でやっぱりおすすめ機能とかってあるじゃないですか。自分のフォローしてる人に近い関連するような、えー、方のアカウントが出てきたりっていうのあると思うんですけど、その中でね、その鈴木愛理さんが出てきたんでで、え、<笑>この可愛いう人って最初思ったんですよね。はい。それで、YouTube の方でもね、えー、鈴木愛理さんのおすすめ動画みたいな感じで、 出てきたんですよでそれで初めて見たのがこの「Distance」っていう曲の動画だったんですよなのでその最初本当動画にねする予定もない中であの出会ったこの鈴木愛理さんなんですよなのでこの鈴木愛理さんのこの「Distance」これもあの僕の本当完全プライベートの中で見た動画で超衝撃を受けたんですよ何このかっこいい曲めっちゃいい曲じゃんって思ってしかもこの鈴木愛理さんの何ていうかもうビジュアル これがもうね、二次元から出てきたんじゃないのってぐらい可愛くて。はい、もう衝撃すぎて。なのでもうこれは動画にしなきゃまずいじゃろって思って、今回ね、カメラで撮ってるんですけれども、本当にね、早くこのちょっともう衝撃に感動をね、皆さんと一緒に、なんていうか共有したいっていうかね、えー、そんな思いも込めて、えー、早速ね、ちょっとディスタンスこれ見ていきたいと思います。マジかっこいいです。はい、それじゃあ早速行ってみよう。レッツゴー 始まりました。いやー、マジ超スタイプ。もう、これ始まりからすごい。 超力い。うわいい、ね、<笑>かっこいい。 ああ、すげうわっ、かこいいかっこいい すごいよ。 決ない歌唱力マジでこのダンスのキレもいいですねマジで完璧なんだよ いやマジでかっこいいわはいというわけでご覧いただきました鈴木愛理さんで「ディスタンス」いかがだったでしょうかマジで本当にかっこいいです本当にこの歌も あの歌詞がこれから夢に向かって頑張ろうみたいな時にすっごい背中を押してくれるパワーのあるソングだなと思っててしかもねこのサビの勢い感この始まってスパーンテレッテレッテレッテレッテレッテレッテレテレテレテっていうなんかこのね勢い感っていうのにもうテンションがぶち上がるんですよ<笑>もう勝手にねこの拳振ってるレベル本当にね衝撃でしたこの曲まででもう癖になる ずっと聴いてたい、繰り返し聴いてたい曲だなっていうふうに思いました。マジでなんでこんなに曲を知らなかったのかなってめちゃめちゃ後悔してます。はい。てか逆にね、でもここで知れてよかったなっていう喜び、これをね、今本当に噛み締めてます。はい。で、もうなんといってもね、この鈴木愛理さん、もう完璧すぎるね、この可愛さ、そしてかっこよさ、もう魅力の塊って感じなんですよね。で、マジで冒頭にも言ったんですけど、 あの2次元からら出ててきたんじゃないっていっぐらいもう顔ちっちゃいし手足長いしでもう歌うまいしこの八重歯かわいいしもうねいいとこしか見つからん本当にやばいねこれ鈴木愛理さんマジすごいわこの鈴木愛理さんっていうこの名前自体は何ていうかこの 実際モーニング娘。を知る前から、なんていうか聞いたことがあったんですよ。で、やっと今、この鈴木愛理さんの曲とかね、この魅力、これを知ることができて、これすげえ。これすげえのよ。本当に。もっと多くのね、方になんていうか今回のこの動画を通して、もっともっと知っていただきたいなと思います。っていうか、まあ、知ってるか。知ってますよね。<笑>すみません。まあでも、これからね、まだ知らない方に対して、この動画が届けばいいなと思ってます。で、本家のね、 えー、動画とかもいろいろまた見ていただくきっかけになればいいなと思いますマジ鈴木エさんすごいはいということでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたただいまですね新生活で聴きたいモーニング娘。本気ベスト5というテーマでですね皆さんのおすすめ曲を募集しております としては3月末までででなののの対象の動画のコメント欄にですねたくさん投票していただけたら嬉しいなと思っております合わせてですね風神 o d j a の駆け込み寺っていう企画もやってますんでそちらも対象の動画の方からコメントいただければ嬉しいなと思いますというわけでこの動画がいいねと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそしてコメントもどしどしお持ちしておりますのでぜひともよろしくお願いしますというわけでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time!